今日る。れしくも悲しく儚い季節待ての待たずとも春は来るだったら楽しもうじゃないか チャンスいただきました。 変わりゆく季節変わりゆく時代いつだって、ね、誰にだって春は必ず訪れる出会いと別れる嬉しくも寂しく儚い季節待てど待たずとも春は来るだったら、まあ、楽しもうじゃないか